東京国際空港に着陸いたしました。ししま安全のためベルト着用サインが消えるまでシートベルトを押しめのままお座席にてご支度くださいまた上の物入れを開けた際に中の手荷物が滑り出ることもありますのでお気をつけください上の物入れにはお土産袋などよく似た手荷物がございます 中身をご確認の上、お取り間違いには十分ご注意くださいこれより通信用の電波を発信する電子機器類もご使用になれますまたお降りの際には携帯電話やタブレット端末貴重品などもお忘れになりませぬようシートポケットの中や座席の周りをよくお確かめください 共同交尾便をご利用いただきましてありがとうございました暦の上では春を迎えておりますが寒暖差の激しい毎日が続いております皆様におかれましてもご支配の上健やかな週末をお過ごしくださいまた皆様とお会いできますことを社員一同心よりお待ち申し上げております今日のご当地を誠にありがとうございました ゲートに到着いたします新型コロナウイルス感染拡大防止のため今日は皆様には3段階に分かれてターミナルへとお進みいただきます前方のドアが開きましたらまず初めに1列目から9列目次に10列目から18列目最後に19列目以降にお座りのお客様を順にご案内させていただきます シートベルト着用範囲が消えましても10列目以降にお座りのお客様は次にご案内いたしますので手荷物は取り出さずお座りのままでお待ちください。ご協力